お父さんに相談したいんだけど飲食店で使いたいのこれは簡単にできるよかな。あわかったお父さんに相談してよかったありがとう。 う ん, ん, ん。んん こんんなもんやね完成しましたあとはあなたが好きな色のマスキングテープを使用したら良いと思いますよこのフェイスシールドはすでに佐賀県のドライブイン一平というレストランで 4月から使用されています父と私が協力してボランティアで設置してきました行ってみたらわかると思いますかなでした。See you.